はい、は, い は, いはい、はい、はい、はい、はい。東のですね。そうですね。ポートアイランドのところですね。ロックアイランド。ロック ア, アイランド。ロックアイランド。失礼しました。はい。で、えーで、今回のオーディションなんですけれども、はいはいはい、まず、書類選考、そして面接。で、選考を突破していった、かわいすぎるレイヤー1人っていうのが、まず決まったんです。ほう。で、さらにその中から、うん、 今回のポップカルチャーフェスティバルのメインキャラクターを選ぼうということでパ、まあ、ンクドプドッグ姿から、はい、制服姿あとロリータファッションなどいろいろな衣装を着てて、まあ、ちょっとファッションショー感覚のイベントをした中で3つの衣装を着てステージでーの観客の方とかに評価されてこの子たちだと思ったみんなが今日着てくださってるいまいち燃えない娘の皆さんです。 実はねあの、このオーディション、私が MC さ進んでもらったんですけれども、はーいあの俺のソウルの心でこう緊張するひまもえちゃんたちを、うん、最初見てたんですけども、も結構ね、やっぱりね、気質があるんですね、ノリノリで、はい、衣装を着るとかわいいなっていうのが目立つなんで、はい、その中から選ばれた、ったのですえ選ばれた娘たちということで、まあ、この撮られた方もいらっしゃるとは思うんですけれども、もちろん一緒に検索撮影も可能ですし、集団色 だ、はい、じゃあね、せっかく登場していただいたのでね、あの、一人ずつ自己紹介をしてまいましょうか。そうですね。はい。今萌えのゆいです。えっと、私のいまいち燃えないポイントなんですけれども、好きな食べ物が、ちゃんじゃと、ええ、ひれなことです。だいぶ、あの、お酒の当て的な、なんか、渋いね。<笑>大好きです。で、あの、燃えないという。 燃えるポイントも探してみたところ、私身長が150センチという小ささを持っておりまして、ちょっとヒールで詐欺を働いているんですけれども、<笑>私の燃えるポイントは身長なのかなと思っております。この私で普段よろしくお願いいたします。なるほどあごです。燃えるポイントと燃えポイントを教えてくれますね。はい、今燃え娘のゆかです。 私の燃えないいいポイントははの竹飲みのの、ところです私きるポイントは絶対に領域です。お え、はい 皆さん、燃える今えちゃんの手を狙ってみてはいかがでしょうか。 みたいな声で<笑>それと、けど、こんな声やけど、声でいまいともえない娘なんですけど、私の思えるポイントは、この笑顔です。と<笑>い<笑><笑>うことで、<笑>皆さん、写真一緒に撮りに行ます 生声声がててるんじゃないいでしょうか<笑>っかけ声をかけてあげてくださいこの3日間ね、ずっとあの今村ちゃんたちは、えー、とハーバーランドからずっとですよね、えー、プレイイベントから、えー、と昨日そして今日とね、ずっとこ の, このイベント会場を、ね、ずっと練り歩いてるっていうね。 萌えちゃんしで、うんね、もうあ聞けたら、まあたね、タイトルですからねタイトルなってるんですけれども、うん、どうですか3日間「今まもえちゃん」をしてみてこういうとこが面白かったと か, かこういうことがあったよとかっていうのがあったら面も一人ずつ聞いていきたいなと思うんですけれど も, ともっす<笑>今回なんかポップカルチャーフェスティバル去年もやってたみたいなんですけど。 私、全然こっちの兵庫県の人間なのに知らなくて初めて知ってそして「いまいち燃えない娘」っていう自分がス今回やらせてもらったキャラクターも初めてそのオーディションとかで知ってけどツイッターとか皆さんやられてやる方も多いと思うんですけどツイッターで「いまいち燃えない娘で」って調てますすごい人気なんですねフォロワーさんもすごいいてで まあ、こんなに人気なキャラを の, この3次元化をやらせていただいてるんだっていうのはすごいだから嬉しく思いますでやっぱりイベントをこうして出てたらいろんな人写真撮ってくださいとか写真撮らせてください一緒に撮ったりすごい人が集まってくるんでやっぱり人気なキャラクターなんだなってと最後確認っていうか、ね、思います 嬉しいし、私も一緒にすごい！イベントを楽しんじゃってて。いいのかな？と思うくらいすごい楽しんでます。なので、あと半分くらいなんですけど、まだまだ一緒に楽しみましょう。以上です。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いま す, います。この3日間、その2次元と3次元の間ということで、2.5 次元の世界を彷徨ってた。 この見方に 2.5 次元ということで、あなたの勝手を、すごく写真とかもいっぱい撮ってもらったので、のもしかしたら写真集みたいなのが出るかなとか思って期待して、ポジティブだね、いいね、楽しみにしてます、なるほど、はい。以<笑>上の人が聴いてるはずなので、写真集が出たらいいですね。<笑> どういう風にでしょうか、うん、はい、質疑お願いします。はい、私、今萌え娘なんですけども、この三日間で萌え尽きちゃいました、うん。ありがとうございます。うん、はい、えっと3日間すごい、あの皆さんに笑顔と元気を与えようと頑張っていたのですが、逆に、皆さんに笑顔と元気を与えてもらって、私自身、すごい皆さんより楽しんでいると思います。 でいろんなレイヤーさんともお写真撮らせていただいたりあと皆さんにお写真撮っていただいたりしてもうすごく幸せいっぱいの気分で逆にありがとうございます。 可はいすか？はいあ、そうですね。今いはいはいはいはいはいはいはいはいはところに今はいは い, をかててだいはいはいはいがいはいはまだまだらいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいていはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはもはいはいはいはいはいはいはのははいははいはいははいはいはいはいはいは お手伝いとかしないとダメなので、はい、自分の持ち場に戻ってもらいましょうはい、すいませんでは、以上で今萌えちゃんでした皆さん大きな拍手お願いします金がてく、ね、もともとね、今萌えちゃんっていうのがホームシーンで割と最初期の方 さなんでしうか そ, うそうそうそう、あの、ね、ちょっと申し訳ないんですけど、なんかあの<笑>本当に燃えない、いまいち燃えない娘として誕生したんですけれども、今回は岩萌えちゃんをすごい、ね、かわいい、かわいすぎるレイヤーさんたちがしてくれてるので、はい、結局、燃えちゃってますよね。 今のうちに皆さん写真は撮っておいてくださいね。以上、今井上ちゃんでした。はい。は